子たちちゃんと夕焼け小焼けで帰っていくんですねえ い, いいいですかはああっ い, いきたいです行きましょうプロデューサーさん 私、これ昔から一回やってみたいと思ってたんですはいプロデューサーさんといると今までにない経験がたくさんできますねううんた楽しかったです プロデューサーサさんといると今までにない出来事がいっぱいですだからきっとそのうち い, いろんなことがうまくいくようになりますよねそうなるように頑張るしかないですよね